数々の困難を突破し惨事を奪還したルフィたち麦わらの一味ビッグマムの縄張りから脱出を試みるが敵の激しい追撃を振り切れずにいた一方ウェディングケーキ運搬を任されたベッジは食い患いのビッグマムをルフィたちから遠く離れた島まで誘い出すことに成功するここまで引きつければ問題ない野郎ども撤退だ あとはクロワッシュとプリンのケーキの味次第死ぬほどおいしいこれこれウェディングケーキウェディングケーキの甘みに満足し正気を取り戻したビッグマン直ちにルフィたちへのさらなる追撃を開始する大艦隊に包囲されここまでかと思われたその時ルフィたちを救うべく現れたのは 太陽の海賊団だった彼らはかつてのジンベイの仲間でありジンベイはたまらずルフィにしんがりを願い出たルフィわしゃあいつらを置いてはいけんこの船の最後尾わしに勤めさせてくれ忘れんなジンベイお前の船長はもう俺だぞ死んでも死ぬなよ ジンベエたちの尽力によりルフィたちはビッグマムの縄張りを脱出ゾロや金右衛門の待つ次なる目的地和の国を目指すその途上ルフィは世間から再び大きな注目を集めていた四皇の一角に大打撃を与えその幹部をも倒したことで賞金額もちょっと待ってくださいルフィさんあなたの懸賞金額 十五億ベリーですよ、えー、その頃ルフィを取り逃がしたビッグマムワノ国を支配する百獣海賊団の長カイドウと密談していたいいね麦わらの首は俺が取る邪魔すんなよカイドウあの小僧に恨みがあるのは俺だ来るなら殺すぞリンリン一方 先にワノ国に潜入していたゾロウソップロビンフランキ彼らは金右衛門の指示でカイドウの動向を秘密裏に探っていただがゾロの持つ黒糖ス水が紛失したワノ国の国宝であったため窃盗犯とみなされたゾロはワノ国全土で指名手配されてしまうそんな騒ぎも知らずルフィたちはワノ国に到達 荒波にもまれるうち仲間とはぐれてしまったルフィは一人和の国を探索する購入国の船に指名手配中の浪人の逃走かオーキンス今すぐそいつを捕らえろカイドウさんにはまだ言うなはおそらく浪人の正体は 麦のの一味の一味人海賊なりのゾロかとであれば麦わらの一味が他にも潜り込んでいるはずだドレイク一人残らず探し出せ承知した 来てたのかやっぱりゾロだ久しぶりだなみんな一緒かああはぐれたけどまあ無事だろやはり指名手配の浪人とはお前のことかロロノアゾロあお前は麦わら お前もか観光ならやめておけお前らが来ていることは知れ渡っている麦わらの一味上からはまとめて捕獲しろとの命令が出たすでにドレークがお前らの仲間を追っている捕まるのも時間の問題だろうなんだとこの国では 強者につくか従わず逃げ回るかそれだけだ金右衛門の話はこうだルフィ騒ぎは起こすなよしじゃあちゃんと後で謝ろうこいつ倒してみんなを助けに行くぞお前たちが生き残る確率 19% さて、ゲームを始めようか急いでみんなのことを言ってやんないと するやつは全員ぶっ飛ばす よ し, しきってんのはあいつかあの指揮官さえ倒せばザコは逃げ出すとか。 何なんだこの騒ぎは ドローさっきもりだーそうだ敵オスの手伝ってくれと思うのー縄張りを奪って時の目を引きつけてそれで戦力を分散できるはずだ<ル>おいドローヤ騒ぎを起こさねえとあれほど誓ったよな<ル><ル><ル><ル> Yeah! はは倒しし、たこれでににななるるもうう邪魔するやつはいねえなよし先オケット Let's go, Clark! 俺はここで敵を引きつける頼むのーキンナ入った コブラライフマイナス1お前<スリー>たちがどれだけ強かるか俺が倒されることはない いうことだわらわらの力で体に宿した部下たちの数だけ俺は死ねる。 よ <chat> いしょ。<chat> も相当いいようだ潜入していた麦わらの部隊は計画的には手が足りないように反省しようハッサイ 同盟ここここがそろってあの国にいるとは。 何をする気だ帝国はバレるし花屋は捕まる考えうる最悪の事態に仕上がっていく邪魔なヤツはぶっ飛ばした急いでウソッたちを助けに行くぞ いつもこいつも不甲斐ねえな<音楽>おいジャック そうあんなガキども相手に何を手こずってやる竜何だあれカイドウだカイドウって竜なのか奴の能力だカイドウは巨大な竜に化けるえっおい これはルフィ海賊王になる男だゴムゴムの に戻った 小僧あの麦わら絵が一瞬でやはり化け物かカイドウ してる場合じゃねえルフィを早く助けねえと<笑>待てゾロや闇雲に突っ込んでいってもやつはお待ちくだされゾロゾ ロ, ロードロキーモもはやワノ国は敵だらけどこもカイドウの息がかかっておる今単独で行っても捕まるだけでござる けどよカイドウならあの場ですぐにとどめをさせたはずだ始末せず連れ去ったということはきっと何か狙いがある今は焦らず一度体勢を立て直すべきだくそ桃之助様と残る皆は合流してお伝城に集まっているでござる。 引き上げ次なる策を講じようぞ